いいらっしゃいませあらこのダイヤ安いわね明日また買いに来るから値段を下げといてねあら「半日とけんの真実」っていう本面白そうねでも千円は高いわねいらっしゃいませあら ダイヤが半額になってるわね。買うわ。そうそう、うちで昨日仕入れた商品があるんですが、半日と玄関の裏、という本で500円ですよ。